はい、どうも、お久しぶりでございます。オワコンとなりました、サイレンジ上一郎でございますあ。たった今はね、あの、参院選が終わりましてね、ちょうど動画にしようかって思った時に、まあ、暇ができたので動画にします。え、いろいろね、まあちょっと、なんか咀嚼しなきゃいけないところがいっぱいあると思うんですけど、 まあ、まずはね、その自由民主党 の, その過半数議席がまあ達成されたということでね、まあ、その岸田政権も悲願だったっていうことだと思います、こういうのは。まあでもね、ちょっと安倍元総理が亡くなってしまったという、その、十に 銃弾に倒れたという形だったのでとてもまあ唐突であり何か悲しくもありいろいろ入り混じっておりますね気持ちがねまあそれにしてもま あ, まあ国民民主党がね思ったより伸びなかったということなんですよねその、まあ でしょう船山康江さんとか伊藤孝恵さんのみがその選挙区で受かってであの比例区で竹爪仁さんで浜口誠さんで河合貴則さんが受かったという形になったといやーただただす寂しい話ですよ<笑>まあ 一番ちょっと嫌なのは、その、ガーシーとか、水道橋博士がちょっと受かったということなんですね。その、当選したということ。小野さんと東谷さんが受かってしまったと。で、あと、まあ、賛成党はどうでもいいや。あいつはどうでもいいや。賛成党、仕事になるのかすらちょっと疑問なんですけど、あの人は。 参政党とかもちょっともう自民党に入るその足がかりにしようとしてる感じがあるんですね、あの人。まあ、あと、その、フールブとかって言われてたその井上義行さんが、フールブでしたっけだからまあチーム安倍みたいなそういう人たちの一人が当選したんですね、比例区で。それぐらいですかねって思ってたら、 一番国会でうるさい人という、その、ま、松野明美さんが当選してしまったと。これが一番ちょっと嫌ですね。生稲さんがちょっと受かったということよりも、ちょっとま、あ納得がいってないのが松野さんだと<笑>。まあ、あと、ま、あ猪瀬元都知事、おめでとうございます。なんとか、ま、その、 政治の枠でつながったというかまあ反省したんだって受け入れたかどうかはまあ知れませんけれどもとりあえずあなたは当選したんだとまあおめでとうございますそしてね昔、まあ、というか東谷ちょっと調子に乗りすぎなんじゃないのと思ってるんですけどそ 本当にその通りなぐらいにまあ思ってたら受かってしまったっていうことなんですよね問題がね<笑>まあ東谷っていうのはまあ嫌いな人ですよ私はね何よりちょっと暴露系とかってやってるけどその全てが恨み節みたいな感じで あなた結構顔広いって言ってなんか自分調子に乗ってるみたいだけど本当は多分器が小さいんですよ。顔が広いって言うけど器が小さい。器が小さい人だよってそのなんか芸能プロモーター軌道になんかしてもうまくいくわけがないんですよそんなことだ化けの皮がどっかで剥がれるんだからさって話なんですよ。で、まあ化けの皮が剥がれるって言ったらまあその あれですか給付金の、コロナの給付金の詐欺ですかね。それで捕まった、まあ、その、なんでしょう、その連絡役みたいな、そういう枠だった、その、佐藤凛果さんが、まあ、捕まりまして、その、捕まった時の、その、なんでしょう、まあ、 ネット上のそういう異様な盛り上がりがありましたね。その、その、まあ、スタイルの良さとか、本当はいや、この子悪くないとか、いや、まあ、ね。 <笑>ここでなんか佐藤凛香を救いたいっていう動画をなんか出しても面白そうな気もするんですけど佐藤凛果を救いたいって<笑>何なんですかね<笑>あもう出てるんですけどな何を言えばいいんだろう何救いたいって<笑>あのパチンコパチスロ日本代表チャンネルで打たないかみたいなことを私柴田さんみたいに言うんですかねっ<笑>てああそういえばその安倍 安倍元総理に対して、柴田さんがその言ったんですね。安倍ちゃんって。総理、辞めるらしいな、みたいな、そういう感じ<笑>で、総理な、元総理、亡くなってしまって。結果、このありさまですが、柴田さんは、なんて言うんでしょうか、ちょっと気になっているんですけど、まだ何も見てないので、確認のしようがないんですけど。 まあ、まあ、立憲とね、ちょっと維新とね、まあ、どっこいどっこいな感じになっちゃったっていうか、そういう感じなんですけど、まあ、立憲もまあよく頑張った方ではあるんですね。その、まあ、泉代表体制の下、まあ、まだまだ、その、組織としては、ちょっと未熟かもしれないけど、 その中でもどうにか先人たちの思いを引き継いで頑張ってきたんじゃないかと思うんです、私は。まあ、それでね。とりあえず参政党の方はどうでもいいやっていうふうに思って生きてるんですね。参政党はどうでもいいと。で、まあ N 党がね、 ガーシーに取られたっていうことがちょっと、ま、山本太郎が取るべきだったと思うんですけど、その NHK の山本太郎が、あの、東京で山本太郎が取るよりも NHK で山本太郎が取った方が一番その国益にい い, いいんじゃないかと思うんですね、私はね。ま、福島みずほさんは、 本当にわかりませんもうあの人に関してはまあただただとりあえずまあ岸田さんよく頑張りましたと褒めてあげてくださいでは